はいどうも6代目です今日のニュースで路線価が発表されたということがありました、まあ、路線価とは、まあ、その土地の価格の指標みたいなものです日本で一番高いのは、まあ、皆さん大体わかるかと思いますが東京の銀座中央通り、えー、2360万1平方メートルあたりですね、えーそして 我が九州では福岡ですね福岡が1平方メートル当たり475万ということで佐賀我が佐賀県いくらだろう佐賀で一番高いのはもちろん私の佐賀市佐賀駅中央1丁目ということで価格を調べてみましたなんと16万すごい差です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 それでは、これからもよろしくお願いします。6体目でした。